フォークどっか行ったフォークが行方不明あ見つけたあんなとこにいる真っ赤じゃんうわ真っ赤じゃんうわ真っ赤だよこれえらいことだなうわ溶けるんじゃないかと思う いやーこんがり焼き上がったな素晴らしいなここで焼けたからねこれは熱いよ<笑>ちなみに、えー、この間燃やしたね、えー、カトラリーこのような状態<笑>結構ねボロボロになってますこいつもこいつもね焼き入れをしまくったので ボロボロになってますね。はい。まあ面白いのでね、もう何でも燃やせばね、うん。セリアのカトラリーですけどね、まあエコー金属なんでね、な曲がりなりにもって怒られるかもしれませんけど、金属加工会社のステンレスなんでね、ちゃんとしてますよね。確か あれですね、燕三条ですよねしかもねえー、いい感じですすごい色になってますもうえっ、ー、とお見せしたかもしれませんけどねこれもねこの燃焼炉の中に1回落ちてですね行方不明になったんですよ<笑>で最後何時間かした後にね最後に見つかったというねすごい経験値を持つフォークです でこいつも追加で放置とすごい絵ですねこれねはい<笑>まあ鍛えてもらいましょう炎の力でねうわーこれはすごいな<笑>すごいことになってるなおもしれくはないと<笑>すごい もう燃え尽きてるやん